最新不動産情報どうもベトナムスイマスキ WCSOK ですお願いしますさあ今回はハノイですよハノイ特別編でございますなんとエナゼスさんハイフォンハノイにして頂きましたおめでとうございますなんでねこれからどんどんハノイの不動産も案内していきたいと思いますただ今回は不動産情報ではなくコワーキングスペースでございます九州 プロモーションセンター略して、KPC、こちらねある場所は金馬リンンエリア、まあ、僕もねハノイに住んでるわけじゃないのでそんなに詳しいわけじゃないんですけどもキンマリンンエリアっていったらもう日本人街ですよ日本食も多いですしメトロポリスも 近くにありますんでねロッテもあるねロッテもありますし買い物もできるしいいあの食べ物も充実してるという場所に位置してる KPC ですよこの辺りはですね日本大使館もありますし他の大使館もたくさんありますんでね非常に治安がいいエリアとしてすごい信頼できる場所ですよだからそちらに構えてるの いや入れんやいやれうす<笑>えっ被害者がそんな勝手に入れるわけないじゃんあそこにちゃんとあるんだからあだからもうセキュリティがねしっかりしてるってい う, う、まあ、暗証番号の指紋で言うもん で, もでやったり暗証番号はあ開けていただきましょうそしてじゃあまずさすが熊本の熊本がお出迎え やっぱ九州プロモーーションセンセターやね<笑>九州はちょっと強みに押し出してますが他の県の方ももちろん利用していいですかはいあまずはじゃあロッカーロッカーもね十分な数ありますんでこの1階のスペースの方は個室みたいな形はないのでこういったロッカーを使ってまあ貴重品など入れることができるでホームブース お電話する方とかはこういった個室も利用できるという、はい、そしてこの1階のエリアこちらのスペースがテーブルごとに会社さんで借りることができましてで奥の方が1席でも借りれるということですねすごいいろんな形のね企業さんに合わせて借りることができるスペースとこれ見ました九州の 出身だからね嬉しいのよ九州見つけると宮崎もありますしね北九もありますし福岡で鹿児島大分熊本イベントとかもここで開いたりとかもできるんですよこのスペースで開いたりもできるで外にもありましたオープンスペースもあったので外でも何かじゃあねちょっとこう食べ物とかのイベントとかもできるんじゃないか ここにねこう降りてくるプロジェクターがありますの、ね、でここに映し出して皆さんで、ね、ちょっとしたこうイベントを行ってねプロモーションに使いますとさあこっち行ってみましょう、はい、あもうだから企業さん入られてますねだもう埋まってる部屋もありましてコピー機あります冷蔵庫ありますなんかちょっとしたお菓子や コーヒーヒもこういったものもご利用いただけると、はい、この並びは2名様から、ね、4名様の部屋となっていますこちらが2名部屋こんな感じでねいやだけど新しい部屋キ綺麗やねめちゃめちゃ綺麗テーブルイスとでこねはいはいそしてですねこちらにはテラス席も めちゃくちゃゃくいいやんグラス席やんカフェやんマジでほんと静かニ<笑>ワトリの声聞こえたしちょっと息抜きしたい時あるやんそういう時にやっぱ外に出てね「うりゃ!」ってやりたくなるでしょほらめちゃくちゃウケてるよ<笑><笑> トワーキングスペースのいいところうんこのいろんなところで気分を変えながら仕事できると ね, ね確かに気分変えながら仕事したら新しいアイディア浮かぶんじゃないですかいいです そ, です、ね、そ, そしてこのこちらのテーブルを借りた方はこの奥のミーティングルームもね使うことができるというもちろん w i f i 無料ですよこちらのミーティングルーム、まあ、4名でも利用できるという外から来たお客様とかね対応するときに ススペースが個室でであると便利ですねミーティングルームの最大人数は8名まで行けますのでね8名ありゃね十分ですよもっとたくさんの人数で会議したい場合はこの近くにある牛の蔵ルーム最大15名まで利用いただけますんでそちらに行ってくださいじゃあ2階に行ってみましょう一応エレベーターもありますが回転で行きましょうあの 大使館とかをこのこの近さで見るってなかなかないよ<笑>私。絶対いい<笑>あんまりしていきない。そうあんまり。今もあんまり辛いもんね。撮影する際はね。あえ二階は部屋の広さがもう全然違いますわ。ここは最大何人ですか？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。 今で10席でももうちょっといけそうじゃないうまくやればねホワイトボードはありますし明るいめちゃくちゃ明る い, 明るいああ正直外は曇り空そう だ, そうだけどめちゃくちゃ明るく感じるのよやっぱ光も多いしねライトも多いしこちらのお部屋は12名のお部屋となっております綺麗でやっぱ外の ね, ねさっきの部屋の向かいだけそう景色がまたね変わってくるんですよ、はい もうこの辺はやっぱ飲食店も多いげんねもうめちゃくちゃいい本当にいい場所そして3階も見てみましょうまた映さないであまり映さないであうわっば。三っ3階が一番上だけんさ上からの光が半端ないぞ めちゃめちゃ明るいいいねはいこちらのお部屋は1234567891010名様のお部屋となってますさあそしてこの奥に見えるのがメトロポリスですよもうこれはもう夜になるとめっちゃ景色綺麗でねで飲食店なんかも困らない最高 知らないでしょ夜夜夜知らないでしょ夜のこともうイマジネーションできてるから俺もうそれぐらいもうここにね陶酔してます私<笑>でこんだけ栄えてるのに静かっていうのがやっぱ売り、うん、でやっぱね KPC さんの売りの一つは先ほどね日本語対応してくださった方もいたようにそう通訳のレベルが非常に高い そういったサービスも利用できますのでそちらもご覧くださいそしてテラスもこちらを借りた方は自由に使うことができますとそしてこちらが3階の一番広いお部屋となっております1 2 3 4 5, 5, 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2今ある席数だけでも12席でもっとね椅子とかもありますのでもっと増やすこともできますすすごい広い広ですよでよ テラスの場所も使えますんで L 字で使えますここに壁なんか作って、はい、こっちとこっちを分けて個室にすることもできます見てティンね社長室みたいなことにも使えますんで、ね、すごい柔軟なお部屋となっております是非お借りしてみてはいかがでしょうか、はい、KPC センターの方が いろんなことに、ね、対応してくださるのでそういった要望をね言えるっていうのもすごいいい点だと思いますこちらのお部屋もね3階はねもう広いお部屋が多いですね数えると12345678910今用意しただけでも10席でこちらもテラスがありますし奥にはメトロポリスも見えますから 夜景が美しいの間違いない<笑>あれはこんなパクリかと思ったらキピッキリセーフキピキリセーフやのな夜景見えますよ<笑>いい感じにお仕事でやっちゃってくださいそしてこちらのお部屋はちょっと小さめのお部屋になってますが1234566席 6, 6, 6. で たちょっとコーヒーなんか飲みながらタバコなんか吸いながら新しいアイデア出ないかなとちょっと気分リフレッシュできますよこれがやっぱりねコワーキングスペースでこういった気分転換するのがいい点だいい点だはいというわけでね ABC センターいかがだったでしょうかいや ちちゃくちゃくいいねコワーキングスペースでさいろんな部屋のスタイル借りれるしさで通訳さんもこう常駐していてでこう、まあ、相談に乗ったりとかねしてくださりますしで翻訳のねその LINE でも請け負ってるみたいですよそして車も借りることできますしドライバーの方も日本語できる方もいるっていうまあいない場合はオンラインでねつないでこう 通夜もサポートできますとでここの駐車場も10台ぐらいは車も置けるみたいな今度イベントやる時に車で来た方もスムーズに案内できるということですね、まあ、いろんなサービスありますがコワーキングスペースを、ね、借りるという目的じゃなくてもちょっとこう情報交換でねなんかベトナムのことをちょっと知りたいなとか、まあ、こういうことってできるんですかとか相談ベースでもここに来るのはいいんじゃないかなと。 そしてねそこでこういろんな情報を引き出して交流会館交流会館ですよだから KPC 交流会館なんでね交流しに日越50周年なんでねやっぱりがっぷりやつです交流していきましょうそして N アセットさんももちろんこちらに構えておりますので何か困った時はそこで相談してそしてこちらを買いたい方は N アセットさんに連絡してみてください N アセットさんこれからハノイの物件も どんどん紹介していきますんでベトナムどんどんどんどんですよ紹介していきますよ我々も案内いたしますん、ね、でよろしくお願いしますそれではまた次回はお会いしましょうさよなら